できました。睡眠事務呼吸症候群トラフィックアクシデント交通事故のハイリスクの病気ですいびきに注意してください See you Kana Mocha でした